自在のエンンンターーテイナーキングプリンスを MG 誕生1周年記念号で総力特集。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。新しい時代にあった新しい音楽の楽しみ方を提案する新しい音楽雑誌 MGMG MG の第7号が本日9月29日に発売。 超ビッグサイズの紙面で大迫力のグラビアとライブリポートを送る。表紙関東特集には、キングプリンスが登場。秋を感じさせるオレンジと目を引くグリーンのライトの中、統一感のあるブラックスタイルに身を包んだ、攻めのプレミアムフォトセッションは必見だ。ロングインタビューでは、彼らの音楽ルーツや10月6日にリリースする8枚目のシングル、恋ふる月夜に君ーフの魅力に迫る。今作は、 平野紫仕様の主演映画、かぐや様は小倉世帯、チルダ天才たちの恋愛頭脳戦、ファイナル、主題歌であり、甘酸っぱい青春物語の世界観を表現した歌詞とキャッチーなメロディーラインが印象的なポップチューンに仕上がっている。王道から攻めまで、変化を楽しみながら自分たちの表現へと昇華していく彼らは、まだ固定されたイメージがない分。 いろいろな表現に挑戦したい。いろいろなアイデアをぶつけ合える関係性は強みと現在の心境を語った。その他、音楽の秋にちなみ、メンバー全員が選曲した秋ソング企画やキングプリンスの軌跡をたどるディスコグラフィー、コンサートツアー、キングプリンスコンサートツアー2021、チルダ RE、センス、ライブリポートといった大ボリュームの内容で送る。豪華アーティストも続々登場。 昨年デビュー25周年を迎え、ニューアルバム、ステレオさん、をリリースした山崎正義。初のカバーアルバム、好きなんだよ、をリリースしたクレイジー剣バンドから横山県が本主初登場。その他、ニューアルバム、ブラストオフ、をリリースしたザ・ BAWDIS から r o i t a x m a n ニューアルバム、KNOWEAR をリリースする岡本 S。ニューアルバム、アクション。 をリリースしたキートーク。配信シングル、マシーンガンをリリースするザオーラル C-I-G-A-R-E-T-T-E-S。ニューアルバム、K-O-E をリリースした佐藤千明ニューアルバム、ハレンチをリリースするチャンミナ。そしてニューアルバム、ジェニースターをリリースしたジェニーハイ。ミニアルバム、レイジーサンデーをリリースしたスリーピースバンド、ソーシードッグといった多彩なアーティストたちのグラビアインタビューも必見だ。ジャニーズウエスト、神山智博の連載は、 神山が所有するアコースティックギターをお披露目、各ギターとの出会いや思い入れ、こだわりの他自身にとってのアコギについて熱く語った。インディゴエルアエンドの連載は、メンバーを代表して川谷エノン。バンドとしても川谷自身にとっても初となる海外アーティストとのコラボ曲制作秘話を語る、赤裸々なインタビューは見逃せない。そして、マカロニエン服部ッツハットリの対談連載には、リリー・フランキーが登場。 年齢差を超えて近しい感覚を持つ二人が、音楽について、下北沢について、芝居についてまで、共感を交えながらじっくりと語り合う。また、お笑い芸人キツネによるミュージシャンなりきり連載では、クールニヒルなモッツバンドに変身した二人の姿にクローズアップ。MG 特集の、多様な配信音楽番組の、最春では、あらゆる角度から、 音楽を楽しめる最先端の配信番組をクローズアップ。話題の配信音楽エンターテインメント番組、ザマスクドシンガー、アマゾンプライムビデオでパネリストを務める MIYAVI のインタビューをはじめ、音楽に造形の深いお笑い芸人ユスーバーによるおすすめ作品を紹介し、音楽エンターテインメントの今がわかる内容となっている。さらに、次世代女性シンガー、魅了する声の秘密では、 弾き手を引きつけてやまない注目の女性シンガーアド、佐藤もかが登場。唯一無二の声を持つ二人の素顔に迫るインタビューやスポティファイと連動したアーティストとして影響を受けた楽曲に注目だ。最後に今頃に登場したアーティストからのサイン入り生写真や MG 特製ステッカーなどのプレゼント企画も要チェックだ。平野志陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ。